元気にいってみようおーありがとうございますさあ愛してる大好きやありがとうの言葉を言いながらボディさんにね言いながら行う素敵なストレッチ私スーパーパントマイム伝導師シスターひとみが、えー、考案いたしました効き目バッチリでございますさあではこちら置いときましょうさあではこちらシスターのですねあれこれ見れるかなはい では皆様、ご準備よろしいでしょうか。ちょちょ ん, んうんうんとね、いろいろね、私、設定がいろいろあるからね、はい、気にしないでください、皆さん。皆さん、気にしないでください。今日火曜日、火曜日ですね。はい。今日は火曜日でございます。さあ、やってみましょう。火曜日ですね。はい、始まってますね。 さあということで無事に確認ができましたのでそれ<笑>やりましょう、はい、ではですねまずはビフォーアフターをチェックしていきますいつもねビフォーアフター重要でございますビフォーとアフターをチェックすると違いが出てますので違いが分かるとモチベーションがアップしますモチベーションがアップすると継続につながりますということで ちゃんと呼吸を入れながらねやっていきましょうあの笑顔になると呼吸ができますからね、はい、では足を前に出していただいて前屈チェックです私今日から T シャツさんになりました<笑>、はい、ではこちら右手さんを、はい、千代子さんおはようございますどうぞはいでは行きますよ足を届いていただいたら右手さん左手さん前屈でボディのチェックです私 だいぶ背中も落ちておりますけれども手の位置はですね、今足 の, あの引きまず下側ぐらいになってますねはい、あとお膝の裏もチェックしてみてください膝裏、はい、おはようございますありがとうございます、いつもご参加はい、ではですね、今度は膝裏のチェックそして腿の張り具合のチェックをしてくださいはい、そしてそこが分かったところで行いますよ左足の上に右足さんを乗っけます 右足を乗っけて、指先、足の指を横に開いて、縦にぐいぐい大きく動かすところからいきます。はなさん、こんにちは。おはようございます。さあ、始まりますよ。指を横に開いて、ぐいぐいいくところからいきます。愛してる大好きありがとう。2回言うと、えー、8カウント。で、必要なときは、ンモアセットって言いますので、そしたらツーエイトでございます。はい、おはようございます。はなさん。はい、では、指先からいきましょう。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 はい、では手と足を握手します指さん同士結んでいただいてぐさっとで足の甲上の方を持ちいただいて足先をぐいぐい動かしますよつま、はい、先ねちりですねせーの愛してる大好きありが笑顔でね愛してる大好き上半身もね動かしながらお願いしますはいでは辻松の下側を持って足をねじりますせーの 愛してる大好きありがとう、はい、愛してる大好き笑顔で今度はくるぶしを持ちますがっつり持って足先を振りますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き上下に振りますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはいではくるぶしを大きく回しますせーの 愛してる大好き。これボディごとありがとう。盛大に肘も回して。愛してる大好き。笑顔で。反対回し、せーの。愛してる大好き。ありがとう。はい。愛してる大好き。笑顔でね。はい。では手を離します。えっ、ー、と、指を離して足を振ります。ちょっちょっちょっ。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 してる、大好きよく揉んではい愛してる大好き体重をね乗っけていきますよはい、では膝のちょっと上ですね結界さんをぐいぐい動かしますせーの愛してる大好き結界さんちょっと痛いとこ愛してる大好き笑顔でねはいではももの内側さん愛してる大好き<笑>使ってますねここ愛してる大好き は、ね、はいでは両方のお膝さんを立てて反対側にひっくり返して左足じゃなくて右足さんのふくらみ外側せーの愛してる大好きありがとうはい愛してる大好き笑顔でねはいでは右足さんお膝立てます左足さんは下に置いたままで膝を立ててくださいふくらみの下側ですはい親指でぐいぐいほぐしますせーの 愛してる大好きありがとう愛してる大好きよく揉んではいでは膝のちょっと下のゴリゴリのところをグーでグイグイやります膝下グイグイせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き今度ね膝上グイグイ膝の上ですせーの愛してる大好きありがとうグーでゴリゴリやってねはい膝お皿周りゴリゴリ 中指のとんったところでね、指先ここでぐいぐいやりますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはい、ではももの裏をがっつり持ってもも裏をゆさゆさしますせーの愛してる大好きありがとうせー、っってて、ね。はは、い、でももももの内側がっつり持って内持ゆさゆさせーの。 愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、笑顔で。はい、内もも、外ももです今度、外顔がつい、持ってゆすります。せーの。愛してる大好き、ありがとう。いてててて愛してる大好き、笑, 笑顔でね。はいでは、膝の裏さんをですね、ぐいぐいやります。せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き。 笑顔でね、大ちゃ持ち上げて、膝下をぶらぶらします。背筋を伸ばして、せーな愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、この手をね、ちょっと下にずらして、せーな愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、もう一回ずらします。せーな愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。はい、では、その足を伸ばします。伸ばして、ももの上をぐいぐい。 肘でやってもいいし手でやってもいいですよ体重乗っけていきますせーの愛してる大好きありがとういててて愛してる大ここはもうンいっきましょうせーの愛してる大これねついてやった方がいいですここね愛してる大好き笑顔でねはい、つま先お膝を内側してももの外も同じようにやりますせーの 愛してる大好きありがとう愛してる大好きここももちろんついートせの愛してる大好き痛いですねはい愛してる大好き笑顔でねはいくるぶししごききました右足のおひざさんの横に左足のくるぶしを乗っけてしごきますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き ワンモアセットとせの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねこれね今縦に振ってますけどもものちょっと上にあって横に揺すってもいいですよこれもね結構痛い横でも痛いはい下ろします、はい、じゃあ右左足前で右足後ろでお座りください はい、で、右の骨盤ですね、腰骨のところ、ぐっと落としたところ、大腿骨の付け根さんもね、ぐいぐいやります。もも、お、腰横ぐいぐい、せーの。愛してる、大好き、あ、りが、笑顔でね、愛してる、大好き、体重かけてはもうセット。はい、愛してる、大好き、あ、りが、笑顔でね、愛してる、大好き、せー大にナイス。 ははいでは背筋を伸ばして骨盤を転がしきました左足のお膝の横に右左手右手さんも右のお尻っぺたで骨盤を前にしたときは、えー、背中がぐっと反る感じで後ろにしたときは丸めておへそを覗いていただいてははいでは後ろから盛大にいきますよ手はちょっとね結構前の方にありますよちょっとかぶってる感じ、はい、後ろからせーの 愛してる大好きありがとう。笑顔でね。愛してる大好きありがとう。思わせた。愛してる大好きありがとう。愛してる大好きナイス。はい、では背筋を伸ばして右手左手さん左の腰の横。右手さん骨盤腰肘肩を回します。骨盤ねじり。せーの。愛してる大好きありがとう 愛してる大好き、笑顔でワ ン, マンセット、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ナイスー。はい、では右足両方の手を頭の上で丸。はい、ではご賞をください、いいです、いきますよ。い い, いです、ご賞をください、せーの。いいです、ナイス、はい。ありがとうございます。<笑>丸。はい、ではですね。 とってくださいどうぞボディの変化あったらコメントあごめんごめんちょっとチェックだったチェックチェックはいでもし伸ばして右足さんのかかとの位置全然違うはいでは右手さんどうぞああいきましたねだいぶいきましたはい背中の位置も落ちてきましたはいではお膝の位置も下がりましたねももの丸み具合も変わってきましただなんとえっ、ー、とももさんがですね楕円形になってます はい、では皆様変化ありましたら、コメント等を入れてください。入れられる方はね。はいということで、水分取ってください。あれ、シスターの水分がない。注射持ってください。皆さん水分取ってください。あれ、忘れてた。注射して待ってくださ い,、はい。水分は必要ですよ。おっとっとと今日はおかげさまでですね。シスター早く起き上がれましたので。 はい、いいですね。ハナさん、いいです。ありがとうございます。はあ、水分にとってください。今日はしっかり起き上がりました。おかげさまで。<笑>ちょっとね、右首さんが寝違えたみたいになって、昨日から。<笑>動きが悪いんですよこれ。動きがね、ちょっとは悪い。まだ。まあまあ、徐々にね、回復すると思います。 りももしっかりやっかやた素晴らしい花さんそれ効果がね出てきますよバシバシ出てきますので期待しといてください<笑>まあ目標ね今回あの50回目でござ53回目今日もうやっぱ200回ぐらいは年内に行けると思います年内って大バーゲットは2回はいけると思いますので、ね、まあ一日おきぐらいのペースではできてると思いますははいでは、えー バッチに動いていきましょう。左足行ってみよう。おお、オッケーですか？はい。いやー、本当一日おきぐらいでしんね。まあ毎日できないけど、まあ皆さんはぜひ毎日やってください。伸びしろたっぷりー。はい、伸びしろたっぷりですよ皆さん。本当にね。私もまだまだ伸びしょたっぷりですよ。はい、では左足さん行きましょう。チェックタイム。 はい、こんな感じ、背中の位置こんな感じ、右足さん、ずっと下に向いてるね。はい、では右足の上に左足さんを早速のっけて、指を横に開いて、縦に動かすのからいきましょう。それではいきますよ、せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、お隣の指、せーの。愛してる大好き、ありがとう。ぐいぐいほぐしてね。はい、お隣、せーの。愛してる大好き、ありがとう。 愛してる大好きお隣の指せーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き盛大にどうぞ先、はい、は手と足握手、はい、足の甲を持ってつま先ねじりせーの愛してる大好きありが笑顔でね愛してる大好きナイスはい、では次まず下側を持って足先ねじりせーの 愛してる大好きボディも動かしてね。はい、愛してる大好き。笑顔でね。はい、ではくるぶしを持って足を振ります。ボディごとせーの。愛してる大好きアーリーと、愛してる大好き上下。愛してる大好きアーリーと、これもボディごと振ってね。はい、では回していきます。ちょっと膝持ち上げていいです。はい、肘ごとせーの。愛してる大好き。 ボディごとひも大きくはい愛してる大好 き, あ り, 大好きありがとう反対回し愛してる大好きありがとうはい愛してる大好き笑顔でね、はい、では指を足振りますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き上下愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス足だけ振り アイシェル大好きありがとうアイシェル大好きシャがユーアイシェル大好き あ, ありがとうボディも譲ってありがとうはいでは両手両足振りチャレンジコーナーきました背筋を伸ばしてボディを斜め両足アップ両手もアップ正体に振ってツイートせーのアイシェル大好きありがとう笑顔で正体にアイシェル大好きありがとうアイシェル大好きチョキのポーズでキープチョキーン笑顔で はい、いい で, すでは手を丸ちょっと膝緩めていいので手を丸でボディを画面側に向けてはい斜めに出していいですご賞くださいせーのいいですはい<笑>ありがとうございますいいですタイムいいですご賞は三回入るねはいより左足さん置いてふくらみさんです上からせーの愛してる 大好きありがとう愛してる大好きいいですよとってもいいですはい膝のちょっと上せーの愛してる大好きご自分に OK を出していくの重要ですよ愛してる大好きいいですいいですね OK を出していくはいももの内側愛してる大好きありがとう笑顔でね愛してる大好きありがとう では、おの膝さんを立てて反対側ひっくり返して左足のふくらはぎの外側さん体重かけてせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔ですねはいではお膝さん左足さん立てて右足さんは左足の下に置いておいてくださいで、ふくらはぎの裏側ですせーの愛してる大好きありがとう 愛してる大好き笑顔だよね。はい膝の下のゴリゴリしたところをグーでグイグイやります。膝ひ、えー、膝下グイグイ。せーの。愛してる大好き。ありがとう。愛してる大好き。今度膝の上をグイグイやります。せーの。愛してる大好き。ありがとう。愛してる大好き。ナイス。膝ざりグイグイ。せーの。愛してる大好き。ありがとう。痛い痛 い, い。愛してる大好き。笑顔だよね。 は桃ももの裏、ぐさぐゆさゆさ、せーの、ぐさっと刺してゆさゆさ、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔でね、内ももゆさゆさ、せーの、愛してる、大好き、ゆすってちょうだい、愛してる、大好き、盛大に、桃もも外ゆさゆさ、がっつり持ってどうぞ、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き。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 愛してる大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス。はい、ではその足を伸ばして、もも上、ぐいぐい。手でも、肘でもいいです。せーの。愛してる、大好き、ありがとう。ボディーのとこでも揺すって、愛してる、大好き、大ね、はもいいと。愛してる、大好き、ありがとう。はい。愛してる、大好き、ナイス。つま先、お膝は内側、ももの横です。せーの。 愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ももえいと。はい、愛してる大好き、痛い、痛いですね。笑顔で、愛してる大好き。いや、ここね、毎日ほぐさないとあかんね。はい、ではい、右左の足のもも外に、右のもくるぶしの手間、でくるぶし4引きます、せーの。愛してる大好き、ありがとう。笑顔でね、愛してる大好き。 もいいはい、愛してる大好き、いたとたた、大好き、愛してる大好き、ナイス。はい、その足を下ろして、左足を後ろに畳んでいい、ももを腰の横ぐいぐい、せーの。愛してる大好き、これも上半身でゆすってください。乗っけて上半身をゆすはい、ありがとう、思 い, いと、愛してる大好き、ありがとう、笑顔でね。 愛してる大好き、せーだいにどうぞ、はい、背筋を伸ばします右手のお膝さんの外に右手左手さんを腰骨盤を転がしね、はい、前に行った時は反って後ろに行った時は丸めて少し斜め前に出していきますよ、はい、後ろからせーの愛してる大好きありがあいかってね愛してる大好きナイスわまあ、愛してる大好きありがとう 愛してる大好き笑顔でナイスはいでは左手さん右手さん右の腰の横左手さん腰骨腰肘肩背筋を伸ばして骨盤ねじりせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きわもえいたはい愛してる大好きありがとう愛してる大好き世代にナイスはいでは両足骨盤転がし マットを、ね、畳んんでいいいただだてて骨ささ守ってくださいあのマットとか座布団とかね、まあ、あの痛くない方はそのままでもいいです足は腰 幅, かあ 肩, 幅肩幅ぐらいに開いて背筋を伸ばしてももの後ろを持って、はい、そしたら背中を丸めて骨盤を後ろに倒す、はい、前に行く時は背筋を伸ばして前に倒す、はい、後ろから行きましょうせーの愛してる大好きありがとう せー第二、どうぞ、ワンモンエイト愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、笑顔でね、クイックいきましょう、背筋を伸ばし、骨盤早めです、せーの、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ワンモンエイト愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、これでラスト。はい、ということで、左足も終わりました。ででは、いいすす。ポーツいきましょう。背筋をぐっと伸ばす ボディを後ろにちょっと倒す足を持ち上げると力の足を伸ばす両方の手を頭の上で丸画面の方を向くいいですご唱和くださいせーのーいいです 今日もできました、無事できて、やっぱね、毎日やりたい ね, これね、毎日できる環境にしていきたいと思いますが、そうは思ってもね、まあ、できる範囲でやっていきましょう、皆様もご無理のないように。はい、ということで、ですね、えー、と来週、じゃあこ の, 後のあのセット、すぐに、ね、発表します。 明日は9時で金曜日ね金曜日ちょっと朝ねズームミーティングがちょっと入っておりまして9時半からの開催でございます29日は金曜日あ見に来られましたねアナさんよ素晴らしいですありがとうございますえっ、ー、と金曜日はあ9時9時半でその後が、えー、月曜日になりますちょっとゴールデンウィークでねいろいろあの時間帯が時間帯が ちょっと来週ちょっとこれウィークちょっと田舎帰省したりしますのであの連日できなかったりしますけどぜひ YouTube にも Facebook にもこの映像残ってますからそれ見ながら毎日ねやっていただければと思いますいいですかワンダフォ ー, ホーいいですはいありがとうございますということでえっ、ー、と次回は水曜日金曜日月曜日ありますはいということで今日も素敵な、えー え何何曜日今日火曜日<笑>チューズデーをお過ごしください今日もご参加本当にありがとうございましたまたお会いしましょうまずは明日ね9時からやってますごきんようハバナイスチューズデー